大震災福島第一原子力発電所事故直後は自分も脱原発を考えていましたが冷静に日本経済世界の中の日本の立場普段の生活などもろもろを考えますと今回は20から 25% のシナリオを支持して意見を述べさせていただきます専門知識もありませんし原発やエネルギーなどについて特に勉強もしてませんので 普通の国民の一意見として聞いてください自分は福島第一原子力発電所の事故は震災ではなく人災だと思っています責任は東京電力と国策として推進してきた日本政府にあると思いますなぜなら福島第一原子力発電所は津波の被害によりこのような事故を起こしました それに比べ東北ゲ電力管内の女川原子力発電所は震災による多少の被害はあったものの津波の被害からは免れましたこれは東京電力と政府の認識の甘さから起こった事故だと思いますこのことから津波対策をしっかりやれば原子力発電所の地震に対しての耐震性はありある程度の安全は確保されると思いますまたこの経済不況の中 直ちに脱原発に向かい節電や電気代の値上げを強いられると大企業はますますコストの安い海外に進出しその結果国内の雇用は減り今まで以上に 国, 国内の景気が悪化する恐れがあります自家発電の導入や海外進出できる大企業はまだいいですが一番打撃を受けるのは零細企業や小売業者の事業主産です 消費税増税に電気代の値上げなどのダブルパンチで立ち行かなくなり廃業に追い込まれる事業日産が続出し日本国内の疲弊につながりかねませんこのことから電力の安定供給とコスト維持のために現在の原発依存の率を保っていくべきだと考えます ただこのことは日本政府と各電力会社と国民との信頼関係が保たれて行い、言えるべきことです。政府は政財界や大企業にではなく国民に目を向け速やかに正確な情報を公開するように努めていただきたいと思います。各電力会社も今までのような政府や大株主の方を向いた経営ではなく 一般家庭ユーザーに目を向けた体質改善に努力していただきたいと思いますまた政府と電力会社には原発に代わる安全なエネルギーの研究開発にも力を注いでいただき原発と変わらない低コストのエネルギーが開発されたときに原発ゼロに向かったらいいと思います少しそれるかもしれませんがはじめ日本政府と東京電力の責任と言いましたが一部区の有識者がこれまでに 原発の危険性を唱えてきましたが原発は安全という政府と電力会社の言葉を鵜呑みにして電気の 安, 全安定供給と低コストの恩恵を受けて目をつぶってきた我々日本国民にも責任の一任があると思いますこれから我々も国民ともっと我々国民ももっと政府や電力会社の行動に目を光らせ見守っていくべきですインターネットの普及とともに 顔が見えないことをいいことに好き勝手発言したり選挙にも行かず権利ばかり主張する人もいますが我々国民も発言や行動には責任と義務が生じることを肝に銘じておくべきだと思いますえっとこれが昨日まで考えてきた自分の原稿なんですがもう少し時間があるみたいなんでちょっと追加させてもらいますえっと こ, ここに今日切り抜き持ってきたんですがこれはえっと皆さんも分かってあると思いますが これはちょっと今朝の徳 島, 市あ徳島の地方紙に掲載されたものなんですがえ経済産業省のエネルギーの課長が電子力委員に対して文書で圧力をかけたとかれています、えっと、自分が思うんですが脱原発がクローズアップされマスコミの影響もあり世論が今脱原発の方向に向かっていると思いますただこう 自分が仕事をしながら感じることは自分の周りには現状時の考え方がたくさんおられますただその人だっていうのは自分と同年代から40代から60代70代の上の人が多いんですよねその人らはこうインターネットなどの得意じゃなく結構消極的な人が多いんです自分はそういう人らにもたくさんいるっていうことを分かってもらいたくて今回応募しました ただそう、そうしてこうやって意見を言わせてもらえたんですが、こういう記事が出て、すごく残念に思います。最後に、あの、一と言言いたいんですが、官僚の方はこう、やっぱり日本のエリートですので、マスコミの報道などに左右されずに、広く深く国民の意見を拾っていただきたいと思います。これで自分の発言は終了させていただきます。